皆さん、こんにちは。ハート回路の平野です。本日は痛みにつかまる思考癖といったテーマでお話しさせていただきます、はい。一度痛みにつかまると、痛みの悪循環、痛みのループにはまり出れない人がいます。なぜ痛みのループから出れないのか、それは日々の痛みの思考癖が関係しています。もっと具体的に言うと、痛みの最終的な解釈です。 もう一度言いますいろいろな痛みを得て最終的な痛みの解釈です言い換えるとその日その日の痛みに対しての結論です A さんと B さんの違いで説明をします A さんと B さんは痛みが長引いており一日の最後ソファーに横になりますしかし2人には横になる最後の瞬間に違いがあるのですそれは 痛みに対すする解釈の違いです A さんの場合痛みがあるから横になる痛みで横にならなければならない痛みがある自分をイメージしていますので痛みを強化しています B さんの場合横になれば痛みは和らぐ横になれば痛みは徐々に和らぐ 痛みがなくなくるイメージをしています脳で痛みの軽減をします痛みが軽減されるイメージをして脳で痛みがリセットされやすくなりますなんとなく伝わったでしょうかあなたの痛みが長引くき、最終解釈最終解釈はどうされてますか 改めて考えてみてください、はい、それでは本日は痛みにつかまる思考癖痛みにつかまる思考癖といったテーマでお話しさせていただきましたえ次の動画では痛みの悪循環を抜け出す方法とはといったテーマでお話しさせていただいていますえ下に URL を添付してますのでよろしかったらそちらの方もご覧ください